今日はみなとみらいのさらに先、みなとみらい線の終点、元町中華街に来てます、その元町中華街の駅から歩いてすぐのところにあるのが、みんな大好き山下公園、潮騒を聞きながら、海辺でたそがれるような人もいっぱいいると思いきや、本日は7月の19日かな、まあ、暑くて、ですねみんな日陰で頑張っております。 そんなわけで私もさっさともう建物の中に逃げ込もうと思いますが今日泊まるところはこの目の前に見えておりますホテルニューグランドですどうもなんか看板のスタイルがねアメリカっぽいというかまあ私はアメリカでこういうものをちゃんとまともに見たことはありませんけど多分こういうのあるでしょうどことなく古びた感じものすごく古くて、えー、建てられたのは昭和2年戦前からやっている立派な一流老舗ホテルです このような戦前に建てられた洋風のホテル、これをクラシックホテルといいまして、うちのチャンネルでは以前、ホテル、えー、箱根にありますけどね、富士屋ホテルさんで撮影をさせていただいたし、また日光の金谷ホテルにも目の前までは行ったことがあります、お金なくて泊まることは当時、できませんでした。ここののの山山下公園ってては元々関東大震災ででがきまして えそれで、じゃあそれを使ってここを埋め立てて復興事業をやりましょうと言って、えー、大正時代の終わり頃に開業したまあ、広い長い公園なんですけどもホテルニューグランドのニューもですね、関東大震災と関係があるんじゃないかなんて話があります正式なのなぜニューとついてるのかわかんないんですがあの横浜に元々ホテル、えー、横浜グランドホテルってあったらしいんですけどもあのそれが、えー、関東大震災で潰れてしまいました、あの建物自体が潰れてしまって営業も終わりでその後昭和の時代になってから新しく横浜の看板たる立派なホテルを作ろうという時に 横浜ニューグランドホテルニューグランドと、まあ、そういう名前になったのではないかと言われておおりますおそらく横浜で一番すごいホテルはここなんじゃないかと思いますが来たお客さんもなかなかでして外国からですとチャーリー・チャップリンが来日した時にここに泊まったそうですしそれから連合国軍元帥のマッカーサーそれもまたこのホテルを結構好んで使ったそうです。 新婚旅行の時に一回日本を訪れたらしいんですけれどもその時すでにこのホテルは建ってましてそこで普通にお客さんとして泊まりその後 GHQ としてまたここに任官した時にもこのホテルに住まっていたようです。 そそうそう、他にご紹介忘れてましたけどね、あのクラシックホテルといえば皆さんご存知、東京ステーションホテルあれもまたクラシックホテルです、私もね、1回だけ泊まってくれないです、1泊1室4万円です、めっちゃ高いですね、あの、そうそう何度もね、泊まるようなあの、値段ではありませんけどもあの、あそこはね、残念ながら取材許可が取り付けられずあの、撮影してないんですけどあの、また今度は会社として正式にですね、あの、交渉などさせてもらおうと思っ祝横浜開港160周年、見ると60のところに上からね、貼ってあって。 まあここが50だったりか40だったりかわかりませんがその横浜開港を祝ってきた歴史もひときわ長いものです石はいかにも戦前に建てられたものらしいおしゃれな装飾ゆうちは自動版になっています早い時間に来れば空いているかなと思ったんですけれどそんなことはなかったですここはもうどちらかといえば観光地との性格もかなり強く帯びているところで かなり開かれたところですからえ通常の観光客の方もたくさん入ってきます多分ここに今いる人全員がこのホテルに泊まるわけじゃないでしょうけれどホテルというのはもともとそのような開かれた場所なんだそうです天井の装飾なんかもねちょっと昔のあの JR 西日本神戸駅とかそれをイメージさせるようなものですここがフロント いやあの当然のようにですね、ボーイさんに、まあ、の荷物持ってもらってくるわけなんですけどもまあ、荷物はね、うん、でも私リュックサックですからわざわざそれを下ろしてね、うん、はいじゃああなた持ってくださいねドスンってなんかやるのも格好が悪いのであのそれは自分で持ってきましたけどね、えー、私のお部屋はこちら4 3 3号室ですここにあのエレベーターがあるんですがこれ多分元からあったんでしょうねこれできた時からもう多分エレベーターっていうのはあの昭和2年とかだったらあったでしょうからまあとにかく入りますカードキーではないようですけどまあそんのは全然いいこの扉が これどうなんだろうなその当時のもの使ってんのかななんかち ょ, ちょっとそう見えますね。あのところどころね、こんな風にこう、傷とかついてますんで、もうこういうのってわかんないですけ ど, ど、ね、当時のオリジナルのもの使うとかいうあれがなければ、多分とっかえちゃってるでしょうからね。よし、じゃあ入りますよ。まあ、部屋はですねあの、とても綺麗です。まあ、当たり前ですけどね、あの昭和2年のそのままずっと使ってるというわけではないです。あののこここれ、こんな感じのね、あのこう 近代的とか、まあ、現代的なあのスイッチがついてますけども今回はあのツインルームです。 本当ね、まあ、1人で泊まるんだったらダブルの方がいいわけなんですけど、あのまた例によって横浜は毎回そうなんですね、あのダブルルームは全部売り切れになっておりまして、ですね、スイートルームしかなくて、スイートルームは1泊9万円9万ち、ちょっと出せないですね。えー、これはですね、あの1泊当日割引で3万円ということなんです、スイートもあの1泊ほんと11万かなんかなんですけど、当日割引ということになっておりましたが、まさすがに予約しませんでした。今回はそうわけでツインルーム、使いにもしないですけど、まあもう1個ベッドもあるということです。 えー、それからですね、まあ、あ, あのこれですね、まあ、2人分あるわけですけどもあの、ミネラルウォーターは無料でございます。まあ、基本的にこういうホテルって、あの1人シングルルームとかないですからね、あの1人で泊まる場合は2人分払らないといけない、ちょっとね、もったいない気がしますけど、まあ、申し訳ありません。これが、えー、その立派な山下公園の景色でございますけども、えー、これは開くんだよな。 これをこうしてこうすれば開くんですけど、あ、これあれだな、こ う, こ う, こういう感じの開き方するやつで、顔をこうやって振ってして、うわー、港未来の風に吹かれみたいなことは、ちょっとできないのかなと思います、うん。ちょうど目の前に日本郵船の氷川丸と、右側には横浜ベイブリッジ、左側には大桟橋がありまして、大桟橋には何やら大きな船が止まっています。お風呂はなんか珍しい構造ですね。これはずっと引き戸だったんですかね。 ここまでは分かりませんけど、こうガラガラガラ。これ木製じゃないかな、ちょっとごめんなさい。全然それ詳しくないですけど。 でも、木でできてるようにも見えるけど、ちょっとごめんなさい、あのね、全然違うかもしれないですね。えー、こんな感じのあの、湯船などもあります。当たり前か、そんなのね。あとは、こういうのを維持汚くほじくり出しますか。えー、見ると、ですね、これは、えー、ホテルニューグランドと書いてあって、なんか独自ブランドということになってます。バブルパス、あーそういうやつがあるのか。これ、資生堂だな。あの寝台特急のあの、A 診台とかに乗るとね、こういうあのー、こ う, いうやつくれるんですけども、あのそれと同じ石鹸のやつですね。資生堂、多分いいやつですよ、これ、くっても。 トイレもですね、最新式かどうかは分かりませんが、まあ、こんな感じのね、ちゃんとしたきれいな、よく整備されたやつです。すごいですよね、基本的に昭和3年から一緒ですよ、まあ、調度品とか、それはもちろん、あの全部、もうベッドとかね、あそこにあるランプとか、電話も全部違うわけですけど、でも部屋自体はもう当時から変わってません、確かに隅っこ見たりね、天井の装飾見たりすると、歴史を感じさせるところは多々あります。 ちなみにここですけど、親族控え室、女性更衣室、男性更衣室、いろいろ書いてあるんですけど、あれなんだろう、結婚式用の、あれなんですかね、ホテルニューグランド、前取りっていうのがあって、前取りっていうのが何なのかよくわかるんですけど、多分、なんか写真撮影の練習みたいなんでしょう、この階段、これいいですね、これねこここれはもう間違いなく、当時館のまんまのこれここ、こういうやつですよ、これ、これね、上の階もあるんですね、行ってみましょうね、上の階。 これはなんかレストランだったみたいだな、必要に応じてまた来ることにしましょう。で、ここはワンフロア降りて3階ですけども、向こうに3155室と書いてある、あれがですね、マッカーサースイートと書いてあるんですが、マッカーサーの泊まっていた部屋です。これは1泊20万円、今日空開いてるのかなと見てみたんですが、ウェブサイトを見る限りはどうも開いていないようです。 ここが多分一番いい部屋なんでしょうね各階、私の4階も同じような構造なんですけれども、こういうふうにです、ね、あの2つ部屋が並んでいるところがありまして、そしてここがまた外側からもう一度ドアが閉められるようになっている。多分ですけども、まあ、マッカーサーみたいな、そういうね VIP みたいな人と。 それから、あのお付きの人みたいなのが泊まる部屋と、まあ、そういうふうに分けたりとか、まあ、あとは家族同士で使ったりとかね、いろんな使い方が考えられたんだと思います。ちなみに、こっちの314号室だと思いますが、あのこちらにはですね、あのなんとこの、この私も泊まったことがございましてですね、あのこちらはあの通常のツインルームとかだったかなと思いますけども、あのスーツツインルームと視聴者の皆さんの中であの読んでいただければいいのかなとあの、これね、人のお金であの泊めてもらったんですね。 ここだってね新しくしようと思えば新しくできるんでしょうけれどかなり古いまんまで残してくれるっていうのがいいですねもう古いものは徹底的に古いままですフロントは1階にあるんですけどもロビーは2階にありましてこれロビーですよね相当立派だこれすごい前に止まった時曲ここちゃんと見なかった記憶があるんですがそこの階段ねここが1階まで続く吹き抜けになっています そんなに私もバカじゃありませんけど、でも結構こう低いところにありますので、ね、ワイシャツがこういうホテルにいるにしては少しなんかはみ出しすぎていたような気がしますが、これう、これうこう低いですからね、こうやって見ると、少しな落っこちいんじゃないかな、少しずつ心配になってくるところではありますこの少し面が傾いている机は、何に使うんでしょうね、これ、多分なんか特殊な用途だと思うんですけど、楽器の演奏とか、楽譜をそこに置くとか、違うよな、そんなわけないね。ちょっと座ってみましょうね、絶対深くないですか、これ。 ああ、あいいですね、でも思ったよりね、ふかふかじゃなかったんですけど、あの、むしろ逆に思ったよりちょうどよかったですね、ただふかふかじゃないという、それもいいですね、これ、これは窓だな、おすごい窓だ、これ、これわかります、うん、この2か所を持って、そして上に、ガラガラガラとこう引き上げるんですよね、えー、今でもちゃんと動くようになってるみたいですよ、そのロビーからぐるっと回って、反対側、この先に何かホールがあるようですけど。 何をしているのかよく分かりませんがこのずらっと並んだ椅子は何ですかねこの椅子は一体誰が何のために座るんでしょう私には想像がつきません見るとレインボーボールルームって書いてあるなレインボーボールって何でしょうビリヤードこれが昔のホテルニューグランドの、まあ、チラシパンフレットかなそう書いてあります もともとはイチョウの木がそんなに成長していなかったので山下公園のさっきね私の背景に映っていたあの噴水のあたりからこのように見えたそうです今はねずいぶん伸びてしまいましたこれも書いてあるんですけどどこだっけなこれら開業50周年当時の客室1970年代ですね77年かなその時はまだイチョウの木が港の景色を遮っていないと書いてあります昔の客室はこんな感じだったんですね なんかちょっとこうやって見ますとあのベッドのパイプのフレームがね病院っぽく見えてしまうんですがまあ、きっと昔のベッドってのは全部そんな感じだったんでしょうね開業1年後のまあ、何かのフェアウェルパーティーさよならパーティーって書いてありますねさよならディナーかなでその時にメニューとしてこの扇子が配られたそうですフランス語で書いてあるので全然分かりませんコンソメこれだけ読めますねそれだけかな私に読めるのはねモカコーヒーが出たんですね、えー ジューンですから、えー、6月かな、えー、6, 月6日1928年また何かねマッカーサーの部屋の床下からなんかこんなものが見つかったらしいですけどマッカーサーの部屋から隠したというよりは下の階にある大ホールの、えー、天井を開けてこれを隠したんじゃないかって話なんですがなぜこんなものが出てきたんだっていうんでねあのこれ2016年に見つかったものらしいんですけどね。 私が泊まった年かなそれぐらいの時にねちょうどこんなわけのわからないものが出てきたんだそうですどんなお客さんが来たのか書いてあるのを見るとですね、えー、現在の上皇陛下それからベイブルース にはあのこの仕事場にしていたってさっきにあったんですけれどもその部屋もあったんですが、えー、おさらぎ次郎でしたっけ私この作家の方の、ね、名前よく知らないんですけども、えー、それから、まあ、のマッカーサーは、えー、日本にですね進駐軍でやってくる前に2回来て、えー、その時にもこの部屋を利用していたんだそうです今までにどんなお客さんが来たのかというのもねいろいろ書いてあるんですけどもすごい人だと、えー、上皇陛下がこれまでに2回。 お食事の場所として多分お使いになったんでしょうけれどねさすがにあのお住まいが丸の内ですからここには泊まらないでしょうけれどもそれからあとはベーブ・ルースそれからですね、私、あんまりよく知らないんですけど長脇次郎でいいんじゃっけあの作家のね、有名な人らしいですけれども10年間318号室を仕事場として作家活動を行いましたずっとここに10年間泊まってたってことなんですかね。 港が真正面に見えて展望をよ く, くし実に住み心地のいい場所だったボーイの気が利くのがいて仕事の時は参考の書をきちんと揃えて待っていてくれたそんなことを頼めるんですね、すごいですね。えー、それからマッカーサーも、えー、どうもこれを見た限りでは進駐軍としてやってくる前に一度ニューグランドに泊まっていたそうですね。それからこの昔のパンフレットなどのコレクションですけどもすごいですね、えーこれ、これすごいな。西三国。 東京協定締結祝賀晩餐会出席者名簿名簿は出てませんけどね、三国の軍事協定、それの締結の祝賀会の、えー、お祝い会はここでやったんですか他にも特別大演習、観、え、艦、ー、式というものかな、そう書いてありますけど、要するに軍艦を見ようってことですよね、それをこのみなとみらいでやったんですが、まあ昔はみなとみらいではなかったけれど、その時のニューグランドから出たチラシ。 軍艦の、これなんていうの、撃つ機銃というのかな、違うと思いますけど、なんかこういうやつがね、あの出てるのがまた時代を反映させます。一方でこちらは花火。楽しいイベントだったんですね。やっぱちょっとね、上野駅の地下鉄銀座線みたいな、どことなく天井がちょっと低いような感じはします。まあ、こういうインターナーショナルな感じの場所としてはやっぱり低いんじゃないかな。当時としてはかなり天井が高い方だったと思いますけど。よし、こっち、こっちじゃないですか。クローズドって書いてありましたね。 全然インターナショナルな人間じゃないもんで中庭があるんですねおお立派だ中庭で食事もできますって書いてあったから逆に食事してる人がいると思いますんであの今ちょうどねいないから撮影のチャンスってわけですけど立派な噴水はあ噴水もねちゃんと丁寧に掃除されてるんですねそうじゃなかったらもうたちまち苔生えてこんな白い噴水なんか緑になっちゃいますよ立派なもんで ちなみにこのホテルなんですけど実はですね あのー、さっき調べたら 2.9% の保有率ということなんですがあの JR 東日本がこのホテルの株式を保有しておりましてで、まあ、その関係でと言っていいのかわからないんですけどもあの JR ホテルグルグープ、JR 東日本ホテルグループということになってるんですねで、えー、JR、えー、ホテルメンバーシップみたいな JR ホテルのメンバーカードを持っているとですねあのー、このホテルのチェックアウト1時間あの延長してくれるんだそうでして標準のチェックアウト11時なんですがあの12時にしてくれましたね、えー、12時になるといいなと思ってですね、時間延長お願いしようと思ってたとこったんですけど ちょうどよかった。やっぱ JR ホテルグループのハード作ってて良かったですよ。でもそのまま中庭から普通に外に出てきちゃったなこれ。ここが裏口か。従業員の方たちがたくさん出入りされてます。 すごいね今そこを、ね、袖ヶ浦ナンバーのタクシーがね出てきましたあの確かに距離的にはねアクアラインありますから行けるんですけどでもアクアラインタクシーで来たのかしなんかねブルジョはやることが違うなんて感じですけそれも貸切列車ってなっててあの後ろの後部座席のところに荷物だけ置いてあったんですが荷物だけ置いてあってお客さんは乗っていないって ど, うどういう状況なの不思議ですねあのホテルニューグランドにはですね、えー、本館とそれからタワーというのかなあの高い新しく建てた方もありまして。 あの私が今回泊まっているその昭和2年に開業したのは本館なわけですけれどえタワーの方もまあかなりいいそうですでここのタワーのその真下が正面玄関入り口となっていますホテルのの中をを歩き回るのも楽ししいいたたくさん時間を使い ま, したまあでもね部屋に帰ってまあ、あとパソコンで仕事でもするかなって感じなんですけどちょっとまだね、あのー、それはもったいないとどうせだったら、うん、いろいろ味わえるところそうですねあのなんかレストランみたいなのがあったんでそこでケーキセットでも食べましょう おやさっきなんかしなかった匂いなんですけどねあのお香が焚かれてましてどことなくいい香り調度品もヨーロッパの雰囲気を出しつつ日本独自のもので色々いろえられてるんだそうですよさっきのロビーがそうなんだそうですパソコンで動画編集ではねちょっとかっこつかないんでこ れ, これ本なんですけどちょっと大学の宿題っていうかレポートーやることにしよう。鍵はい、持ったな 大学の宿題をやる場所にしちゃ一番お洒落だと思いますよケーキセットは1800円ぐらいです税込みなのか税抜きなのかちょっと分かりません この時期にふさわしい爽やかなモヒートのムースってたな私モヒートが何だかわかりませんがそれからこれレモンのシャーベットかなあまり甘みが強くなくこのケーキセットにもとても合いますこれはロイヤルミルクティーです えー、夜になりましてです、ね、まあ、このように夜景は素晴らしいわけですがそれでも、あの、あそこのランドマークじゃしなくてんだっけ、今泊まってるかこ名前忘れちゃったあ、ニューグランドね、えー、そのレストランはちょっとディナーで1人で食べるにはあの立派ですし、えー、お金もかかるし、えー、それから多分、雰囲気としてもいやあそこで1人で食べるってのはちょっとなイギリスでね、1人で豪華列車に乗っちゃって気まずかったときを思い出しましたので夕飯は中華街で食べようと思います。 なんか中華街が最近綺麗になったような気がしますね、私、初めて来たときは、えー、大学の入学式のときでした、館内でねあの入学式がありまして、その帰りに母と2人でここで食べたんですけども、もなんか汚くて変な匂いするなとか思ったんですが、あのー、色々とですね中華街も観光地化されて、あのイメージ向上に頑張ってるのか、本場の中国もね上海もこの間、すごい綺麗でしたけれどここも負けていません。 あの最近の行きつけになりましたけど、イロをお土産店、なかなかあのいいお店なんですが、今日はせっかくいいところに行ったので、えー、食べるものもいいようにしようかなと思うんですが、まあ、ここはあの単純なお土産屋さんなんですけど、こっちかな、これまだやってんのかな、花生楼のね、えー、別館みたいなのが新館か、これ新館って書いてあるんですけど、まだやってるかな、やってたら入りたいと思います、動画撮っていいとね、話はついてるんで。 ここはね、うちのチャンネルでも何度もご紹介してるんですがあの、高級中国料理と書いてあって確かにね、高級なんですけれどもしかしあの、量が中華料理ってあの、分けて食べる前提になってまして2人前ぐらいで出てきますからまあ、1個なんか頼めばね、十分お腹いっぱいになりますね、まあ、それ考えるとこれであればねあの、カニとそれからエビ、えー、アスパラガスなどが入っているものですが、えー、1944円ということであの、普通よりは高いですけどそこまでベラポーな値段ではないと思います それれからこれは野菜の餃子ですが1つ324円だったかな、なかなかの高級なやつですけれど、でもね、食べ応えがあって美味しいですよ、これね、案の定お腹いっぱいになりましたね、あの1900円で本格的な片焼きそば食べて、あの具のくさんあんだけエビもたくさん入ってるんですよ、大エビがね、それであ の, の満足して帰れるんだったら、もう悪くないんじゃないかなっていつも思うんですよね。 で、えー、帰りにです、ね、あのお土産も買いました こ, れこちらでございます。中華街から帰ってきましたけど、やっぱこう、綺麗ですね、あの、さっき私が行ってた、あの、ケーキ食べたところ、ね、それがこちらでございまして、えー、っと、あとはなんかマッカーサーの、あの、あマッカーサーサとか、なん防教、えー、協定のとき、えー、の祝賀パーティーのパンフレットみたいなあそこら辺に飾ってあり、えー、私の部屋はですね、えー、この上から2番目のこの階のちょうどこの裏側辺りにあるものと思います。 ほとんど人が来てないのに、ね、それでもちゃんとこんな風うに庭園は整備されてて、素晴らしいことです で, です、ね、あの本日はですね、お風呂にも入るんでございますけども、<笑>あのこちらに、こここれこれこれご覧いただいて分かりますかね、こう、もこもこの泡わの残骸みたいな下にあるんですが、あの、こうね、この中に石鹸入れて泡わのお風呂みたいな の, 作れるっていうのを作るつもりだったんですけど、作ったんですけど、あの失敗してです、ね、上湯があのさっきこう終わったんで、止めといたらば、ほとんどあの抜けてなくなってしまいまして、あの ここにちょっとだけ泡が今残ってるんですが、あ失敗はもったいないですね。なんか泡の立ちが悪いな、おかしいなと思ったんですよ。あの、下のですね、ところに少しだけ隙間が空いていて、そこからほとんど流れてしまったりさあ、悲しい、悲しいし、なんか石鹸流して環境だけ破壊してもったいないなって感じですね。もうやめましょう。じゃあの、皆さん、おやすみなさいということであの明日の朝ですね、もし私が早く起きましたら、えー、この後に、えー、早朝の山下公園の散歩シーンなんかが追加されているかもしれませんが、 まあ、まあまあ大体往々にして追加されてないでしょうからこの辺で、えー、どうもご視聴ありがとうございました。